ぼくちゃん、あべきんぞう、くやじい、くやじんよう。磯崎、いるか磯崎、いるか磯崎、いるか磯崎、いるかいいかさんもに、さ圧しろ、いいないいかこうして、さ圧しろ、いいな